演武開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらファミリーマートのフルーツをサンドしたミルクレープを食べたいと思いますはあーなんかそのまんまの名前ですねでもそれより分かりやすくていいですでは な感じになってまーすあれフルーツ違うのかなこっちイチゴだけどあいイチゴじゃないよ こ, っちこっちイチゴねやっぱり同じだあれっダンー見てるのが若干違うのかなうん、うん、うん、まあ食べればいいですよ食べれば分かりますよねでは いただきますクリームも生地もさっぱりしていて中のフルーツの酸味を引き出してくれ美味しかったのですがそう考えるとちょっとフルーツの量が少なかったかなとも思えてしまいましたね。うん もうちょっと酸味が強くなる単にあっさりしすぎているようなそんな感じになっていましたそこはちょっと残念でしたねでもパクパク食べ進むることができたのでちょっと贅沢したい時にはいいかもしれませんただこれやっぱりもうちょっとフルーツを感じたいなっていう部分がありましたのですごい回もってすごいですねこちらの点数とさせていただきますもっといろんな種類出してくれないかなそれでは